春の全国交通安全運動が平成30年4月6日から全国一斉に始まりましたが、阿蘇警察署で交通安全運動の出発式が行われ、交通事故防止を誓いました。出発式には警察や交通安全協会関係者らおよそ100人が出席。まず、 交通事故犠牲者の冥福を祈って黙祷を行い、続いて、長年にわたって交通事故防止に功労のあった人や有料運転者の表彰が行われました。また、県下では初めての試みとして、高齢者運転免許証自主返納アドバイザーの移植状交付式があり、岩下鉄造阿蘇地区交通安全協会長が 2年前に運転免許証を返納した岩下久美子さん92歳に、植状を手渡しましまた。やっぱり田舎はほら、車がないとね、不便なもんだから、自分たちで も, もうその気がついとなるだろうけどもですね。 やっぱだから、ううちょっと、なんとかこうね、うね<笑>交通安全運動出発式では、原雄生麻生警察署長と、岩下哲三麻生地区交通安全協会長が挨拶続いて林道保育園の園の児16人が 交通事故に遭わないように注意しますなどと交通安全を誓いました春の全国交通安全運動は平成30年4月6日から4月15日までの10日間実施され子供と高齢者の事故防止事故に遭わない起こさないを基本に歩行者自転車の交通事故防止などが重点目標になっています